こんにちは今日は私が実際に買った車のご紹介ということで白のボクシーを見てきましたのでこちらを見ていきたいと思います、えー、まず白のボクシーなかなかないんですけれど、まあ、外観見た印象で言いますとグリル自体、まあ、正統派のノアのデザインに比べると斬新なデザイン、まあ、トヨタが挑戦したというようなデザインで非常にマンネリ化が打破された新しい気持ちを与えてくれるデザインでいいなと思いました タイヤホイールに関しては非常に台形化を強調するようなデザインでこちらもノーマルでも十分だと思いましたこちらのベルトラインに関してなんですがモールがメッキ加色されていてこの辺のところが少し SG に比べると質感が向上しているというのが見られましたリアのホイールハーチに関しては吸音材が装着されておりまして しっかりとロールドノイズを低減させる装備がしっかりと装着されておりましたで。後ろに回りまして、今回一番気に入ったところがリアビューになるんですけれども、こちら、ボクシーに関してはクリアになっています。テールライトはクリアの象形化、ガーニッシュに関してはストレートになっていて、この辺のデザインが私自身もこの車を選んだ決め手となっています。 ピラーレスのデザインが車の先進性を吹き立てるというところも非常にいいポイントになっているかと私自身思います。また横から見たビューになります。フロントのホイールハウスに関してなんですけれど、リアと同様の吸音材というのは付いていなかったので、フロントに関してはロードノイズの低減対策というのはされていないといった状況になります。 もう一つ特徴的なのが、横にソナーがついているということになります。こちらの車もガソリン車で、ハイブリッドではないんですが、416万3000円の価格の車になっています。さらに、グリルのディテールを見ていくと、ガンメータとホ ワ, イルホワイトの組み合わせによって、グリル自体は目立つんですけど、細かな形状がブラックアウトされていて、シンプル感が出ているなという印象が私の中ではありました。また 白母灯がついていまして、ボクシーの射角アップの要素となっているかと思います。また、グリルの中にヘッドランプが入っているので、こちらのクリアランスランプ、ターンランプ、切れ長の目がしっかりと表情として加えられているので、車のかっこよさ、先進性がしっかりと表れているかと思います。こちらのサイドミラーにはカメラおよびセンサーが搭載されておりました。 また後ろに行きまして、リアのバンパーの左右、側面にもしっかりとソナーが付いているというのが特徴的なポイントになると思います。後ろ4チャンネルのソナーというのは、こちらの方もしっかりと備わっております。もう一つ目玉となるところが、こちらのリアのハッチの開閉用のボタンが左右についているということになります。こちらに関してはもちろん、 開け閉めだけではなくて、途中で止めることもできるようになっていて、横から操作ができる配慮がなされています。もう一度、後ろを見てみたいと思います。非常にしっくりくるデザインで、所有満足度をしっかりと持たせてくれるデザインになっています。それからこちら、リアワイパー、しっかりと このスポイラーの裏に隠れるようになっていて、デザインをスポイルしない作り込みがなされているというのが特徴になります。下回り見ていきますと、こちらはガソリン車なのでフィニッシャーがついていて、ラゲージの真下になりますが、こちらはフレームがそのまま剥き出しになっているといった状態になっております。で右下。 見ていきますと、こちら、リアサスペンションはトーションビーム式になっていて、中間の太鼓もむき出しになっていて、下回りに関しては、まあ、処理されていないといった状態になっています。まあ、通常のミニバンと、まあ、同じような感じになるかと思います。フロントはストラットで新設計となっております。でフロントに関してなんですが、フロントはしっかりとこのように。 アンダーーカバーで処理されててていいいまましし空力を意識した形状になっているかと思いますフロントをこのようにフラットにすることによって空気の流速を上げてあげてできるだけ早く下の空気を流すといった処理がなされているので走りという意味においてもかなり寄与するのではないかなと思われます。 こちら、右、左下に大きな年端がついています。こちら、樹脂の年端だと思うんですが、50リッターということで、まあ、大容量ということで、かなり大きいものになっているというのが特徴になると思います。で、またこちら、左下からの足回りになっております。はい、このように、むき出しになっているというのが結構印象的かなと思います。後ろのブレーキに関しては、 こちらも意外でベンチレーテッドディスクになっております。通常ですとソリッドディスクが多いんですがしっかりとブレーキについても強化されているものが入っています。フロントについては通常通りベンチレーテッドディスクブレーキというものになっております。タイヤに関しては東洋タイヤのプロクセスというタイヤになっているんですけれどもこちら結構走り屋には 受けるタイヤでかなりタイヤ自体の弾力性があるものなので走りの質感向上やハンドリングに大きく寄与するのではないかと思われますこちらボクシもう一度外観を一周して眺めてみたいと思いますこのデザインですとやはり白が僕自身すごく似合うかなと思います白に対してブラックが使われているところもありますし もう一つはステンレスのモールが非常に引き立っているというのもあるかなと思うんですが色合いが非常に綺麗ですしそれに対してデザインがしっかりとマッチしているので、まあ、これはアルファードにほぼ劣らない所有満足度というものを与えてくれるデザインかなという気が私の中ではしましたルーフに関してはシャークアンテナが 装着されておりまして、ルーフの仕様自体はプレスで合成を上げた仕様のものがついております。こちらは通常のミニバンとも変わらない仕様のものになっているかと思います。SZ の1列目の車内になりますけれども、こちらに関しては、まず、 快適利便パッケージになってますんで、ステアリングヒーターがついています。ボタンに関しては、このカップホルダーの下側についています。ちょうど、このドアのトリムのスイッチの、まあ、横ぐらいのところについているんですけれども、ステアリングヒーターがついていると。あと、こちらは SZ なので、7インチの TFT インフォメーションディスプレイになっているということになります。 でこれ、もう一つなんですが、これは SZ のメーカーオプションのデジタルインナーミラーが付いています。こちらは私は今回付けなくて、まあ、これ自体が9万9000円するものになっていますので、まあ、私は社外品を付けた方がいいかなということで今回付けていません。でシートは合皮とキルティング仕様で SG よりも格段に見た目が良くなっています。ここは特筆すべき大きなポイントになっているかなと私自身今回思いました。 こちらはガソリン車になっていますんで、コンソールボックスがハイブリッドとは仕様が異なるものになっております。で今度左側から見ていきたいと思いますで。まずこちら、その前にこちらの単眼カメラ、セーフティーセンスの単眼カメラがついています。車内もう一度見てみますと、こちらの 座面の立体感、質感が非常に高くなっているなというのが感じ取れます。インパネは一部に合皮が貼られていて、こちらは SD とそんなに大きく変わらないです。もう一つは、インパネ上がフラットになっているので、車内の質感にもかなり貢献しているんではないかなというのを、まあ、私自身また見て感じたところになりますで。こちらのセレクターはハイブリッドと異なる仕様のものになっています。 でこちらのトリムなんですがトリムに関してもこのドアハンドルスイッチがメッキに加色シルバーと言っていいと思うんですけどシルバーに加色されておりますで肘掛けに関してはブルーステッチが入っているとでもう一つ SG のメーカーオプションさっき99000円と言ったんですがカラーヘッドアップディスプレイも含まれております私今回これはこれももちろん付けていないといった仕様のものになっております続いて SZ の2列目の車内になりますが、やはりシートの存在感が非常に高くなっておりまして、車内の質感向上にしっかりと寄与していると。もう一つは、オットマンがついているということもありますので、その辺もかなり質感向上に役立っていると思います。ルーフを見ますと、エアコンのコントローラーがついていますが、ここに2列目のシートヒーターのボタンも備わっています。 もう一つ特徴なのは、ルーフにスピーカーが付いているということ。ここも非常にボクシーに関して大きな装備かなと思います。室内灯ももちろん付いていて、部分灯というのもしっかり付いています。3列目のシートも1列目、2列目同様で、キルティングのゴーフィのコンビのシートになっておりますので、質感をしっかりと向上した仕様のものになっているというのが特徴的かと思います。 もう一度こちらドアトリムの仕様を映しておりますけれどもこのトリムの上の方に関しては合皮が貼られていなくてハードプラになっていますが見た目は合皮が貼られているかのようなデザインになっているというのも特徴的なのではないかなと思いますで2列目のトリムですけれどもスイッチに関しては加色が なされていいるというのも SZ のの細かななな装備になっていますなので少し SG に比べると質感としては上がっているかなという感じがあるかと思います。でセンターコンソールの後ろにハイブリッドの場合ですと AC100V の 1500W 電源がつきます。もう1つは3列目にもつきますのでかなり利便性として高くなっていると思います。 シェアテーブルに関してはオプションになっていて、標準ではつかない仕様になっています。その代わり、このようにロングスライドをしても使えるテーブルというのがしっかりと備わっている。USB カップホルダーがついていて、3列目用にもカップホルダーがついていて、旧型やステップアゴンに対して新しい装備になっているのが特徴になります。